おじさん、すぐにアレスに行く。何平たしった。出発中。じゃあ行こう。行こう。おじさんはサムライアペンと。いや、俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが。 立ってるとはな、ね。あの場所。昔。いろいろあった場所だ。ああ、オッケー。ーこの街に、いろんな思い出があるんだね。まあまあ。おじさんは、なんでお母さんを探してるの?。話すと長くなるから。俺は弓を探しているんだ。それで妹のみずき。つまり。 お前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと。思ってなそうなんだ。弓お姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろうお前はどうしてお母さんを探しに来たんだどうしてって自分のお母さんだよ。理由がなくちゃ探しちゃダメなのいや。野暮なことを聞いた。そう。 ポリちょっとちょっとあなたたちどういうご関係えどういうってで何あなたこの子のお父さんかなんか ?Let's run out o で逃げはい、そこまであおまわりさん<笑>なんだいこれ以上、お父さんのこといじめないでお父さん、見た目のわりに気が小さいのだからさっきからどうししゃっ て, て、てちにかわってお詫びしますだかだいは売り場でら<笑> お父さん、なんんだねはいお父さあんた、いい娘さんもったね。あんたももうちょっとしっかりしなくちゃな。もういいですかああ、いいよ。おい、けんけたバに手紙を届けに来てくれた。うんお母さんからの手紙。 毎月りに最近、ユミに変わった様子はなかったか変わった様子うんあそうだ何がったユミお姉ちゃん、最近シャンプーを買えたかも髪の毛すごくいいにしてたんだよ、uh -huh. <笑>そっか<笑>ああ<ー>、<笑>見やれんきとした。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 さっき警官に呼び止められたときよくとっさにあんな嘘を思いついたな私とおじさんが親子だってこと知らない人から見たら別におかしくないでしょ大した名演技だったぜ将来は女優になれるかもしれないなさすがにそれは無理だよしかし俺もいつの間にかそんな年になっちまってたのか 古文ならまだしも小学生の子供か想像もつかねえなえ<笑>古文の方が想像つかないよ ちょっとい何してるんだおじさん、60回をしてああ、ミスター・ティアス、踊る人は、アンショー・バンお母さんがね、手紙で教えてくれたの、お店の自慢の一つだって。知らなかった。 Kolme kasi ja kolme kutonen. Melkoinen baari. Penthouse saa vielä kaiken lisäksi. Kyllä、ja、tässä vielä varmaan tulee reipaista väkivaltaa. Okaasan, tekamide ne.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 でも、その時思った私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないっていやは<音声>あんたキリュウさんでっか元道島組のお初にお目にかかりますわし 五代目大宮連合本部の林万年、ね、噂を聞いてます。オッケー。大宮連合ってことは錦山に頼まれたのか。あ、ah.、俺を狙ってるんだろう。いや。電話なってます。どうぞ金銭と取っとくなれや。<笑>こってりやだというべ。 キリュー。キリュー。キャコークのホシオガトそのエンテナイコンパネ。お前がおってる弓が欲しい。ああ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしいユビワああ。ジュネンマエ、お前がおしテラシー。トゥング、トゥージョーカイワ女ノとそのキョーハンのノーテラソーダ。キューハンキリュータ、パイラシー。 そうか。お前らも弓と水気をいやわしらがおっとんのはそこのお嬢さんですわなんでこいつをふん、<笑>それは言えまへんなわしもお見れんのもんですさかいキリュウさんおとなしゅうその後渡したってな渡すと思うかふん、<笑>ほなぶっちゃけ言いますわ我ほどの男をこんなところで殺しとうないんすわあんた、ずい随分気が生えなはあ 俺はこんなところで殺されるほどやわじゃねえよさすが、<笑>キルザンデンだなおなしゃはないなお も, もたっぷろやれやぶち殺され<笑>、うん、おじさんなんでなんで私この人たちに追われるの俺もあいりんたけや わからない今はい今はクラなノラオン。心臓移植ああ。え<音>え。延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんですいや。<音> いくらかかってもいいそれで優子が助かるならやってくれ日吉先生お金の件は分かりましたただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりませんそれに運よく見つかったとしても順番待ちがあります移植を受けられるまで一体何年待つことになるか何年もってそれじゃ、うん、妹には間に合わねえ 何かかかかかか手手ははねねええののひよ先生本当にすすすりしなんとでででももるるらさ覚悟ああ。 同期ブローカーの存在をご存知ですかライトタイリンカーパ聞いたことはあるけどまさか私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできますただその場合手術費用とは別にまとまったお金が必要ですいくらだ 三千万。うん。用意できますか。うん。組長さん、松式。 何, <笑>何のマネだ俺に金を稼がせてくれ。3,000 万どうしても必要なんだやり方はお前に任せる。だから頼む力し貸してくれ。まつげ やり方は俺に任せるあんたそう言ったなはあ初めからそうやって頭下げりゃよかったんだねえほんじゃこれからは仲良くやりましょうや組長さん ああ、オッケー。じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの水木で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。<笑>はああごめんなさい、キルちゃんちょっとお願い。 丁寧にねセレナですああの兄貴ですかシンジかやっぱり連絡取りたくてほぼ回ってたんですそうか今どんな状況だ実は今風間のおやつさん連れて逃げてます何あの後と病院で手当てしたんですが意識はまだでも兄貴 あの状況から見ておやアさんを撃ったのは登場会のもんです。おェさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ信頼できる筋に隠れが頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナでいや、携帯を持ってる。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 ひょっとして伝説の情報屋の話 か, にしかる そ, こ そ, のそうだ、知ってたかサイの花屋。この町のことは何でも知ってるって噂の情報や、si、だだがそいつがいるのは例の公園の中だ西公園かベストパーキ通称サイ<笑>の河原ホームレスが住み着いた公園だ、edelleen. やつはそのサイ <muh> の河原の中にいるらしい だから気をつけろよあそこは警察も不介入の危険地帯だ一度中に入ると出てこられないかもしれないだが行くしかないな今の俺には時間がないだってさはるかのことを頼めるかああここも安全とは言えないからなこっちで保護しよう<音> 帰ってきてねなああんた張り紙あったろ使用現金ちゃんと見たかじゃあ何されても文句ねえな。 コリトミエをなせた。 もうしたのか ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。 もう一度のレッドライトはこのようなレッドライトなレッドライトはこうなこのようなレッドライトはこのレッドライトはこんレッドライトはこのレッドライトはこ Ossa on pitänyt kerättävä. Vienä keksinyt, mihin näitä voisi käyttää, mutta. Whoa. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah、oh. <tos> <tos> キリュウカズマ。 そう派手にやってるみたいだなあんたが才の花や何の情報が欲しい登場界の100億それに弓と水切って姉妹の情報だ星はいくらかかるんだ情報を集めるのも金がかかるんだよどこにでも俺の手下はいる キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない、殺しまで、すべて俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、キャバジー正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな。今は無理だ。でも時間がない。だろうな。おい。 おい10年前堂島の竜って言いや相当なもんだった俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでなだが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよあんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか実のところ興味津々なんだそれじゃあだがただで情報をやったんじゃ他に示しがつかねえ 俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり。仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事な。違反。ありません。地下闘技場か。そうだ。 金の使い道を見つかねえ金持ちチーミルのが好きな変態でもがお得意様よ選手は殺しても殺されても問題にここはサイの河原だ三ンの川もすぐ近くってな俺にしかできない仕事ってのは3人勝ち抜けば賞金が出るそいつを手に入れられればそいつを情報料としてもらおうじゃねえかオッケー い, た<音声> voiko, voiko Kiryu. いいか、キリュウ。これからこの先のリングで3人の男と連続で戦ってもらう。ルールはすでであること以外には特にない。好きに暴れてもらって結構だ。 高額な金の代償だ強い奴とやってもらうで三人に勝ったら仕事をしたと認めてやろうどうだ分かったか準備ができたら声をかけてくれまたな 準備できたかおっと武器か防具を装備しているなじゃあな<音声>準備できたかえ、今まだされたせいぜい観客を盛り上げてくれじゃあな Okei,、okay, ihan, ihan, <tiedot> yläosattomissa <la> mennään tapperemaan sitten. 10 vuotta, <tiedot> Dojima-no-ryutu osorellaan, 自分 u kumichonu somo teni kaketa, jingin naki kokuo. Kiryu Katman! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! Uutu! <smart noise> yeah, I love t h a i l l i a d e a t a s a k a s a s u a k i l o u a z m a Go t l the k a k a s a s a a s a s i t o s e his arm. m k u m o の初防衛戦どんなファイトになるのでしょうか今、ゴングです<笑>飛び入りの桐生快進撃が止まりませんおっと今次の挑戦者が決まったようです おどん け, yes, なんと負けしあたよ、ah, またかったな。 チューブクリスティンピまチューブクリスティンピマチューブクリスティンピマチューブクリスティン 次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ。約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。待てやな山間丸らは。東条家の百億と勇と美月ってお前の話だったな。東条家三代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを錦山って直系組長が 緊急幹部会で暴露したんだ。三代目を殺したのは俺は西山だと踏んでる。やつの動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえ。かもしれんない。うんだが今の登場会は軍雄拡拠だ。三代目は死に、後もまだ決まってねえ。となれば、百億を取り戻した男が四代目だろう。 錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼人況が聞いて呆れるぜ100億を奪ったのはユミって女だこいつは匿名の垂れ込みがあったらしいなに登場会で裏取ってるうち妹の水木が事件の直前からアレス閉めて行方をくらましているのが分かったいよいよ本腰ってわけだが2人とも見つかりやしねえ それで水木の娘遥かか何だって登場会は水木の娘を探している遥か今俺と一緒にいるんだ遥かそうだったのかおととい顔を隠した妙な女が来てなそいつが探してくれって言ったこの名前が確か遥かだった それがユミかミズキってことはさあな女の顔は見たが俺にはそれがユミって女かミズキって女かもわからねえ遺体のわからんやつとは仕事もできねえからな丁重にお帰りいただいたオッケーなんだそうかわかった お前にだ見にだ見行くぞ足元チーー何<笑><笑>、so <つ><笑> 警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが、所詮大して役に立ってない。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。ね。懸命と張った。おい、客の様子を見せろ。はい。おいおい。下もしか。何があったんだ。 やつの行動を辿ってみるか。やつの映ってる他の映像を出してみろ。だてか、なんとも落ちぶれちまったもんだ。だてさんを知ってるのか。ボス、10分前の映像です。うん。あいな、おいえ。 ボス、トラブルです。何だライブ映像に回します。キリュウ、テがやばいぞ。さてこ、こおいダテさんすまねえ、ハルカが。わかってる。おい、こいつ、デカだぞ。そうだ、間違いねえ。 俺はな、昔こいいいつにパクらられたたんだもう十分だだだだ、ももうう十分ろ殺しても足らねえしはだ一発殴ねっとまままえそがいい何言っても無駄ああ、無駄だあんたの話聞くけどねん<笑><笑>だどうするよせ、キリュ そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ<音楽> Poikkiapino tällä tällä meninglle. あきれた強さだな。あんたがサイの花屋。久しぶりですね、伊達さん。キリュウ、例のこさらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ。この情報量はつけにしておいてやるああ。あいつは元警官だ。ああ警察の情報を横流してたの。 俺が告発したんだああそのあたは知らねえがこんなとこで会うとはなキリュウハルカサラッタのはマジマ組のやつらだマジマ組ああね、パティアとしてよりによってマジマの兄さんか Jaha, ja missähän se Majima on? Täällä oli ihan kiva joskus käydä keilaamassa, mutta... Niinpä tietysti tää on ansa. まのののりと直接やややえるるる本物いちちったんんかができなななルゃらわろスタービートが。<laughs> そこのドア入ったとこにおる <笑>言うたやろケルちゃんわしゃお前と勝負できりゃそれでいいんじゃ本気で言ってるのが本気も本気おまじやなあもうこれ以上焦らすなやケルちゃん行くで勝負や<笑> Anissa、ja、oli kapteeni vielä kaiken lisäksi tää tyypit. Pistetään nää moogit tosta noin. Hei! Oh, noitten ne on pakko olla masokisteja, jos ne on Majiman palveluksessa. Se menee kyllä niistä aika nopeasti käyttäjä omia miehiä. Ihan rauhansa päästään mähtämään mies-miestä vastaan. Aa, se yrittää parantua. Muutaman kerran kun pistetään naaman sisään, niin... Auts. Mä ajattelin sen liike tosiaan. Se oli aika hyvä, hyvä ton aseen kanssa nimittäin. Joo, jotkut、ja、sanollas. Jopa siinä mä en, et sillä oli kiempi me laita kuin Kirjulla. Ouch. Ouch. ouch, ouch, ouch. オヤジ。 ポケットシャワーボードセオンー。 遥か怖かった怖かったよ遅くなったな<笑>すまなかったな遥かお前のことを守ってやれなかった怖かったろうん縛られて真っ暗な部屋に でも外が急にうるさくなってそしたら知らないおじさんが来て逃げなって知らないおじさん誰だっけいたいやお礼を言ったらペンダントは持ってるかって何のことだこれ弓お姉ちゃんがお母さんはんでお母さんに会えないの ごめんねいやだよお母さんに会いたい弓お姉ちゃんお願いお母さんに会わせてねえお願いねえはるかちゃん今日はこれを持ってきたの<音声>お母さんが持ってたペンダントお母さんのそうはるかちゃんにって預かってきたんだだからもう少し待ってあげて。 ね、うん大事なお守りだからこれ持ってること知らない人に話しちゃダメよすごく大事なハルカちゃんだけのお守りだからそのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのかううん大事に持ってなさいってこれには百億の価値があるんだよってうん<笑>見せてみろ 鍵付きか無理やりこじあげるってなダメ言ってみただけだハるか、そのおじさん顔は覚えてるか真っ暗だったから全然でもその人キリュのおじさんにペンダントのこと伝えてくれって俺の名前をうん何者なんだ一体のさあな一つだけ確かなのは 俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだこれ<笑><笑><笑>、待てこりゃーいかせんみはいおやおや誰かと思えば組長じゃねえか てめぇ柏木さんが世話してる組がけつ持ってる店に見かじめ取りに行ったっての本当かうんバッチリ稼いできてやったぜ文句ねえだろふざけんななんでそんなことしたおいおいそんなことも説明しねえとわからねえのかい どうしたらいいのえ。 1000万何でもできる人は誰だろう Plus sitten jäkut sen komentaminen voi olla vähän vaikeita Ihmekkeet toi tyyppi jatkaa muuttua kymmen vuoden aikana Noni täytyykö Temeä! Onko aadade kaiski ka? Sumasen, honttolis sumasen! Kuroaviwa, enko でも tsumete! Iranee jo! Temeä no kovun sira loku ni shitskelaanee guzno yvi ga Ittai nanno yakni tasu teynda ああすみません す, すみませんすみませんすみませんすみませんすみませんすみませんたく風間の親父の耳に入る前でよかったぜこんなん情けねえ話で。 親父を失望させたくねえからな今回だけは不問にしといてやる次はねえからなありがとうございますありがとうございとうございま<笑>キリュならこんなことにはねえねえねえ まあとにかくしっかりやってくれ。